皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。今日、アカデミー X っていうセミナーが、オンラインセミナーがあったので、その後なんですけど、まあ、X シャツを着て今日はお送りしたいと思います。このフジフィルムさんの 18mm の F1.4、前回の動画では、これ星空にすごく向いてるレンズっていう話だったので、 えー、星空写真家を名乗っております私が星空適性をお調べしましたということですごくいいレンズでしたで私ね星よりもどっちかというとこのレンズね動画で使いたかったんですよで今日は、えー、このレンズ 18mm の F1.4 を使った動画レビューということでお送りしたいと思いますそれでは行ってみましょう えー、まず冒頭の動画いかがでしたでしょうかちょっと照れくさいですけど作ってみました<笑> XS10 とこの 18mm の F1.4 の組み合わせで撮影をしていますでフィルムシミュレーションはですねちょっと何て言うか昭和っていうかね、えー、黄色みを帯びたエモい感じで撮れてるのがクラシックネガそれ以外のところがエテルナで撮影してますその2つのフィルムシミュレーションを使って撮影をしましたカラーグレーディングは一切しておりません 基本的にはずーっと F1.4 で撮影した動画になります。このカニさんのね、バリアブル ND フィルター、これめっちゃ気に入ってるんですけど、この2から400のバリアブル ND フィルターをですね、こういう風につけて、まあ、これくるくる回してですね、明るさを調整してたっていう感じですね。えーと、ちょっとブレの少ない横に動いたり、こう前後に動いてたりするシーンでは、こちらのですね、モザミニ P っていうジンバルを使いました。 まあ、今これ、XSD にこ動画用のケージがついてますけど、これ外して、こっちに載せました。モザミニ P だと、ちょっと長いみたいですね。このレンズがちょっと長いみたいで、バランスはギリギリ取れるんですけど、なんかちょっときつそうでした。まあ、本当はもっと短いレンズだと合うんでしょうね。 それである程度ジンバルで撮影ができたらですね、今度は手持ちで持ってこう撮影したっていう感じですね。手ブレスはオンにしてるんですけど、えまあ、こういう止まった状態ならいいんですけど、やっぱ動くとね、えブレってしまいますが、まあその手ブレが多い場面はえ手持ちで撮っているっていうことですね。 まあね、なんか、ブレない映像だけじゃなくて、ブレてる映像も入れた方がね、結構面白いと思うので、両方使うようにしています。まあ、動画の話をするとそんな感じですかね。で、ここからは、このレンズのレビューというところで実際使った感想をお伝えしたいと思うんですけども、 まあ画質はピカイチですよね。びっくりしちゃった。すごいいいですよ。まあ、星取った時もすごかったですけど、あのこうやってね自撮りする場面とかあったんですよ。こうやって自撮りするところがあったんですけど、なんかねあまりにも画質が良くて、あれ、俺こんなによく映ったっけってちょっとね錯覚するような感じ。 の写りでした。で、このボケ方がやっぱ F1.4 なんですごくボケますし、そこから後ろのこのアウトフォーカスっていうんですかね、えー、っていうのがものすごくなだらかで綺麗な感じでした。コントラストは結構強めですね、はっきりくっきり映る感じで、やっぱり高画素化しても、えー、使えるレンズを開発したっていうことで、えー、かなりシャープに撮れます。なのでまあ柔らかく表現したいときは、 まあ、ブラックミストとかね、そういうソフト系のフィルターを使って、えー、ちょっとにじませるっていうのが効果的だと思いますね。で、フレアとかゴーストも少なかったですし、AF の駆動音もすごく静かです。あの、オートフォーカスがうるさいと、ここにマイクつけてたりしたときに、ね、その AF の駆動音が拾ったりして、ブーブブブブって動いて拾ったりするんですけど、えー、オートフォーカスはすっごい静かで、えー、全く音がしないですあの。前回の星空編でもご紹介しましたけどね。 後継色がねほとんんどないんですよだから、えー、この辺の、えー、動画のこの部分のボケからこの隅っこのボケまで結構均等に、えー、ボケるというか綺麗にえっ、ー、に同じようなボケの形が変わらないっていうんですかねここまでその後継色がつかな少なくて、えー、シャープに撮れて F1.4 であれば夜も使えるかなと思ってまあキャ友達とキャンプ行った時とかあと私あの撮影のワークショップやったんですけども そのワークショップの風景っていうんですかね、そういうのも夜撮ってみたんですけども、結構映ったんですよね。だからね、夜景の撮影とかでも余裕でいける感じだし、まあ、普通は絞りたいところを開放でいけるっていうことで、かなりこう撮影の幅が広がるレンズだと思いました。えー、35mm 換算で 28mm っていう画角がですね、オンラインミーティングに最適なんですよ。で私の仕事ってもう本当に全部オンラインなんですよね。えー、打ち合わせもオンライン。 えー、動画も写真もテキストも全部オンラインで納品です。で、その中でですね、オンラインミーティングで、ミーティングルームに入ってきたこう打ち合わせをする得意先の方とか ね, がね、やっぱり食いつくんですよ。成田さんんそれ何でで撮ってるんですかっててるすか びっくりすするんですよね雑談もちょっとね花が咲くしやっぱり YouTube とか写真家やってる人って絵作りこだわってるんですよねみたいな感じで動画も綺麗ですしねみたいな感じでちょっとね相乗効果で自分の評価が上がったりするんですよねだからオンラインミーティングは、えー、外さず高画質なレンズで、えー、配信をしたいなって思ってるんですけど実際私みたいにですね仕事自体がまあ オンライン化多少している方って多いと思うので、まあそういう方の参考になるようにですね、ミーティングをやっている風景っていうのを再現してみようと思います。はい。どうでしょう。私のライブ配信案のズームミーティングの時の、えー、構図になりました。まあ、こんな感じでミーティングを行っているんですね。で、私とカメラの距離感っていうのが、こういう感じです。 はい、ちょうどこう見てパソコン画面も見れてカメラとの距離感はまあこんな感じっていうことですねミーティングの時はですねやっぱりその画面のこの右側のところに、えー、そのお話ししてる人の顔を持ってってそれを見ながらこうやってしゃべるじゃないですかただ視線がねそんなにずれないように気をつけているんですよでそうすることでやっぱりその人に対して話しかけてるような感じになるんで この角度的なものとかこの距離感とか、まあ、これをですね、えー、考慮すると APS-C サイズで 18mm35mm 換算で 27mm っていう画角が、まあ、最適だったなという感じなんですねでなおかつですねあの後ろがねいろいろあるじゃないですか汚いんですよいろいろあってで後ろをこう映らないようにするにはやっぱボケてほしいので F 値が明るいのが欲しかった やっぱ F1.4 になるとだいぶボケた感じが違うんですよねこのレンズのこの画質の良さも手伝ってですねすごい綺麗に見えるんですよ<笑>はいだからまあえこういうオンラインミーティングをこうやって高画質で配信するだけでもだいぶですね相手 えー、話し相手の印象とか自分に対する評価とかがまあ変わってくるんでねオンラインミーティングがちょっと最近増えてきたなっていう人はこういう一眼カメラで明るいレンズで配信するっていうのをぜひやってみるといいと思います、まあ、そんな中でこの 18mm の F1.4 はちょうどいい画角でちょうどいいボケ味でしかも画質が良くてえーと冒頭の動画でもあった通り普段使いもできるっていうことですね えー、すっげえいいレンズ作ったな富士フィルムって本当思いましたなんかねこうまあ自分の用途に合ってるからっていうのもあるんですけど星でも使えて動画でも使えてってなるとまあこれ結構いい値段するって印象じゃないですか10万円以上するのでなんかね安く感じてきちゃった<笑>うんこの用途でこれだけ画質が良くてねいろいろできるんだったら